キング、リンチェプリンスシン、コジング、解禁、解禁。3人目は平野紫耀。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。資格公式からの、今日は間違いない、今日も間違いない、間違いない、のハッシュタグに反応するファンタジー。初のベストアルバム、ミスター。 ゴを4月19日に発売するキング・エリンチェ・プリンス3月14日イコール高橋海とコーははしご高が正式表記からスタートしたメンバーの新個人写真公開は15日イコール長瀬角16日イコール平野潮と進みかつてのミスター・キングの3人のビジュアルが揃う形となった衣装はキンプリ王道の王子様スタイル コメント欄には、賞賛の声が続々と書き込まれている。公式からの、連日の、今日は間違いない、高橋今日も間違いない、長瀬間違いない平野のハッシュタグに反応するファンも多く現れている。リリース情報2023年3月22日オンセールブルーレイ &DVD、キング、リンチェプリンスアリーナと22からケラメイドインケラ。